そっちはどうだスパイダーマンはここだ、マイクロチップ距離は数百ヤード先、楽な目標だ仕ーダるなよな、よ。信じられん、俺を見つけたのかしまった ど, どうしたスコープをやられた。よう、悪かった。高いレンズなんだろ、う、パニッシャー。状況からしてどうやら同じ目的で来たらしいな。ここが65番倉庫だ。チームを組む。俺の背後をとむ<笑> ごめんだね、処刑官殿君次第だけど僕は死者を少なく抑えたいんだ上等だパン死者の銃は向いてない僕のやり方で行くとしよう